ただいまチャンネルちゃんです。これ知ってるこれキャメクラーヘイペンテイクアウトしてきました。な<笑>んでしょう。でー。 これはえっと米牛肉ダクダクテレシートに書いてる千三百十円なんていうやつだったかなまあダクダクバーガーのいっちゃんでかいやつこれいっちゃん肉が多いやつっていうのかなすごいよでは早速いただきます<笑>ちょっとかぶりついてみます。 さて。 ジャンキーすぎるな。はい ちゃんちゃん。